新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ええー、本年もモンサイ級よろしくお願いします。<笑>当時編も、はいはい、お願いいたします。昨年はいろいろありましたけども、はい、今年はどんな一年にしたいですか。はい、<笑>いろんな出会いがありまして、その方々とさらにもっといい出会いもできるような、はい、そういったような一年にしたいなというふうに思います。わかりました。はい。正月一発目ということなので。はい 去年に引き続き、焼、はい、竹梅を作っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいします。はい、やっていきます。な, なんだか、綺麗になってますね。お掃除しました。お掃除、はい、ご苦労様です。綺麗に、はい、すっきりさしました。綺麗になってます、はいはあ。新規店頑張ります。はい。 で今回焼竹梅を作っていこうと思います。焼、えー、竹梅なので最低三つ必要ですよね。しょうの 松, 松、松、これ黒松を今回作ってあ使っていこうと思います。いいですかこんな高そうなやつでで。<笑>で一個持っているのが混合なんですけど、<笑>ま焼竹梅の梅の時期終わったら梅取り外してこの黒松と。 の石突きみたいな感じを想定していますなるほどなのでまあちゃんと石突きを作るイメージでやっていきますね あ, あとこれ梅品種春日野のって書いてありますなんか先を開けるやつですよね確か若干ピンクが入るような感じの種類で何か品種物っぽかったですねかわ、はい可愛らしい花ですよ確か、うんうん、これを植えていくのとあはい徳澤、ね、これを竹に見立ててはい、まあ、節があるのでね こういう形でいいんじゃないかと思うのと、あとは笹とか竹だと少しやっぱり根の張りが気になるので、ちょっとこのぐらい竹風に見さ見立てて作っていくんでいいんじゃないかなというふうに思います。この3つを最低使っていきます。さっきからずーっと移り込んでるこの石。はい。すごいですね。夕岩石。そうですね。買ってきました。これんだけね。ここがね。 まあちょっと若いようなね感じの石ですけど、でもこれだけ凹凸があって変化があると割と面白いんじゃないかと思ってこれ選んでいきましたけど所沢に行って買ってきました所沢園芸セ ン, センターに行って買ってきました、はい、兄弟子のところから兄弟子ところに行って買ってきましたなるほど、はい、じゃあこのセットを使って作っていくんですけど、配置を決めないといけませんはい。 で僕の場合松竹梅を作るにあたってやっぱり松は一番上に置きたいと思いますそうです、ね、なのでこの半径の形を、まあ、そのままこのふうにつけるような感じですか、うん、で、その下にこの梅を配置するように、うん、で前にちょっと見えないけどこれこういう感じかなもういい感じを想定してます、はいはい、そこまでにぎやかにしなくてもいいのかなっていうふうに、んはい、メインをしっかり引き立たせてあげるような3点飾りを 作っていこうと思います。はい。じゃあまず早速これらを固定するための針金を付けないといけないので、はい、いつものようにエ ポ, エポキシを使って針金を固定していきたいと思います。はい、じゃあこれ 1.5。これ30分ぐらいかか固まるまで時間かかるので、はい、先に針金をつけてで梅もちょっと採集してあげようと思うのか。あの待ってる間に。はい。花粉症で。 そうで す, はい、すごい匂い、いです ね, ね。久しぶりに嗅いたなた。<笑>最近やってない。最近やってないですよね。ねこれ 石, 付き石はあるから。やろうかな。ね、このざいんセンターには。石付きがいっぱいありますよ、はい。あ、そう。この、こいつらもいっぱいある。ええー、まあ、売れるからってことだろうね。ねうそうですよ、多分ね、好きなんだと思う。あ、そうな じゃあ次に針金を固定していきます。はい、<笑>めっちゃはめ出てるけ、ね、ど。<笑>というか白いエプロンめっちゃ売れてるんだけど、もうあと一個しかないの。すげえ。白のが売れてる。白って言われましたよ、結構。てない時期。ああ、で僕が着てる時期に。若者でしょでも。ああ、そう。若い人は白のがね、おしゃれな感じが。 み終わりました次に梅の場所なんですけどこの石付きとして今後、まあ、黒松の石付きとして作っていきたいのでおそらくこの梅は取ると思うんですよこの後。なのでここの場所にこの薬剤を入れちゃうと取れなくなっちゃうので今度はアロンアルファで針金を固定してあげて、はい、アロンアルファだったら、ね、すぐ取れるようになるのでつけていこうと思います、うん 今回は少しやっぱりね離してあげたいっていうのがあってこの辺に梅は置いてあげた方がまバランス的にですねちょっと中に入りすぎるとこっちとかぶっちゃうんですよ黒松とこの辺まで来ると思うんですがかぶっちゃうのでこの辺をつける位置としてちょっと編み出るぐらいそうですね収まりがいいと思う ですねはいまあ、つ, なつなぎみたい な, な。これでちょっと待ちましょう。はい、じゃその間に、えー、梅を加工していこうと思います。次にこの梅を彫刻していきます。彫刻？はい。今回は左流れに配置します。で。 ここに切りっぱなしのところがあるんですね、うんうんうん、でここをもう少しかっこよく削ってあげて、はい、古さを出してあげるとこの黒松との対比として、うんうんうん、こっちが無垢の状態よくは両方とも古さが出てる方が格好はつくと思うので、うんうんうん、削っていこうと思いますでよく見るとこことここに大きく傷があって、うん、この辺はもう皮が 上がれそうなようななよよ感じですよね、はい、こういうところを削ってちょっとつなげてあげるようなイメージで作っていこうと思いますで梅の幹っていうのは硬いので、うん、ちょっと一気にできるかわかんないですけどあでも意外とボロいなちょっと縦筋を入れるような感じ、うん、でこうやってあげるとこっちはおそらく台木の方なんですよ木のでここが次なんだと か低い位置でついてるね、これ、ね、そうですね。ちょっと鼻が赤くなってきてます。わかるかな、ちょっと深く掘る場所を作ったりとか。もうち、ちょっと切れ込みを縦状にして。入れてあげました。うん、これで、用語材に乗りましょうか。え、真っ白にし、しなくていいと思うんで、少し炭を若干混ぜて。 灰色のような感じで塗っていきます、はいうん、水水は切ってない切ってないですねはい。木収がいっいうっ真っ黒になるでしょ空すぎた空すぎ<笑><笑>見る前に分かったでしょ 入はい、すいた。こんな感じで。彫刻が終わりたので、ねうん。次は、毛えー、と土を準備していこうかな。二十。二十。なんでかわかりますか。次の作業に行くときに、一枚抜くんだ。ヘリロ。はずと。はい。はが。 汚れなかったりとか、ね、鼻水かみます。鼻水かみまね確かに。これ鼻水垂れそうだね。<笑>この作業中。<笑>石付きを作る時で、いうに考えないといけないのは、やっぱり土をどれだけつけられるかなんで。うん、なるべく土は多くつけてあげたいです。なので、若干多く作って、余ったら余ったら取ってとけばいいので、一、はい、回ちょっと三分の一ぐらいます、ね。 はい、これは挿、えー、し器用で取っていたやつ、ね、粒が大きいとどうしても分離してきちゃう水ぼけは入れないですかいいんじゃないかな<笑>これは水はけとかどう考えればいいのか、ね、水はけがいいやつの方いいでしょでもはけすぎちゃうんですよ、おそらくあそうすると、はきって入れます 普通の鉢植えと違って乾きやすいのでこの辺はあんまり水はけっていうのはあとはヘタ土がボロボロになっちゃう大きい粒入れると、はい、そのベチャベチャすぎてもちょっと二重にしたことがあだとなってますよ ちちゃっん、ども鼻がかみたくてしょうがない<笑>そしたらじゃあこれちょっと抜いていきますでなるべくちょっと平らにしたいんですよく、うんうん、したいんででも根はそんなに崩せずうんまあでもちょっと室内入れとけば大丈夫 ハウスに入れとくっていうのは、まあ、気温もそうなんですけど風に当てたくないんですよな る, ほど風に当てるともう終わっちゃうんでちょっとね慎重にやってあげましょう、はいうん、だいぶ低くなったかな、はい、ちょっとこうしたいじゃあ次、はい、先にちょっと苔を大事な苔をこっちはあの 肥料やっちゃったらこうっちゃう。はい。ここに一個ブロックがあるんで。うん、この中にスポット入ればいいんです、うん。はい。ここに肥料置いてました。若干この辺が。焼けてるかなと思うけど。全然全体見て。同じように真っ白になってるけど。ここは。若干黒っぽいですよね。うん で松に関しては本当に今時期じゃないので、うん、慎重にやっていきましょう梅だったらまだそこまで本当のシビアって感じでもないですけど松はある根っこは残してっていうような感じでやっていきたいなというふうに思ってますね、はいうん、で, もでもね焼酎とかに売ってるってことは売り替してるってことだからねそうですねこんなに松はあんま見ないんで<笑> まとめられそうですかね。うん、これがこう、ね、ぐるぐるん巻いてるとね、うん。やりにくいですけど、うん、やっぱりこうやって短いスパンで、み植え替えを続いている木だと、うん。若干この鉢は大きかったんですよ、にしても。で、うん、こっちのくなりました ね, ね。ここでお知らせです。<笑>これやってると<笑> 1月の6日から1月の26日まで、えー、去年もありました六本木にあるザリツカルトン東京で大宮盆栽の展示を今年も行うことになりました、はい、で去年に引き続きアフタヌーンティーと、まあ、食べながら、えー、盆栽を鑑賞できるような空間に仕上げてますのでぜひお時間ある方ミッドタウンですね、はい、にあります座ツカルトン東京にお越しいただきまして、えー、盆栽を 眺めながらアフタヌーンティーとかお茶していただければなというふうに思います。カンタさんもパフォーマンスをする？一応その予定ではあります、はい。ピアノの演奏で盆栽を作っていくるんですよね。去年はそ う, いう。去年はそういう感じ、はい。カンタの晴れ舞台をちょっと皆さん見に来てください。<笑><笑>で盆栽見るだけだったら別に大丈夫なので、うんうん、はい。ただお気軽にお越しいただければなと思います。はい、あのラウンジ内が全部盆栽一色になりますので、うんえー、点々と ある盆栽をめでていただければ大宮盆栽の迫力が伝わってくると思いますので、ねはいはい、ぜひお待ちしておりますはいはいコケ玉コケ玉ティッシュ玉乾燥を防 ぐ, 防, ぐ防ぎますも う, 乾いてるよ、ね、もう乾いてると思うよいしょい<笑>きましたか 早速。出ていくわけですけど。うん、もう一回こうそうとして。こういう感じなんだよな、多分。結構上の方につける感じだね、だから。まずは、ちょっと最初のポケットというか、作ってあげます。はい、ポケットを作ることによって、若干ですけど、中に。 粗い土を入れてあげて多く、うん、水が吸えるように手筒を持っていきたいと思います、うん、とりあえず根っこは切ってません、はい、なんとなくにポケットに収まりましたね、うん、根っこの間に入れてあげようこの木の 場合だと こ, っからここの距離が長かったんですよここのこことこの葉っぱの付け根というか何ていうんだろうでそこがネックだったんですねこの木のでそれがこの石を抱かせることによって割と解消されたような気がするんだけど、うん OK、このボコっていうのがどうしてもできちゃうんでここら辺につ つなげてこようかと思います。そうすることによって土が増えるので乾きの対策にもなりますしバラ、まあ、見てくれもいいというかより自然に土を増やすっていうのが石付きの肝かなと思いますね。ベタヨカはある程度起伏があった方がいいと思うんですよね。で根っこの間にも土を入れてってあげてやっぱ木がいいから 迫力でね。ね。まあざっととりあえずこれぐらいですかで次この梅ですね。まあ梅は若干でいいと思います。外すかもしれないので。はい、<笑>このまま花に使ってこのまま花水つんでる。 どうしても干渉しちゃうよな。<笑>多分梅の方は結構乾くよな。なこうい う, こうやってやってよ。道みたいな。山栗か。 差はこっちかこっちかなこっちの方が良さそうじゃん。そんな気がする。ここがやっぱりノッペラというか、うん、コキにはコキは来るんだけど、にしてもあんまり何もないなで型だから、ね、こっちにはアクセントがあった方がいい。うん、ち, ょっとちょっと短くして普通の飾りと違うけど ね, ね。これは盆栽斧さんから無償でいただいたものです、ね。ありがとうございます。 コンタコがならと。とありがとうございます。<笑>ここにった<笑>水出てます、ね。ブランディングとかもう<笑><笑> こんな感じじゃないですか。はい。前にも出したんですね。月今のここ。ちょっと何もなかったんで。これです。ちょっと梅が当たってるところあるので。結構詰めます。はい。と、ちょこれじゃないでしょうか。はい、じゃあ苔を張っていきますので、苔を拾ってきます。<笑><笑>これが一番難しい内容で。はい。あるかどうか。あるかどうかっていう頑張ります。<笑> 滑舌も悪くなって。今更の話していいですか。うん、正月前にやる作る動画なのかな。うん<笑>前。前去年も風が吹き出しだたけど。皆様に消竹苗をプレゼントっていう<笑>皆様に対して映像としてね。そうそうそう。 やっとできましたけどもいい、ね、ちょっと気になり始めちゃったことがあって、はい、梅がちょっと後ろすぎるかなって思っちゃったんですよバランス的に、ね、この特さが前に出てることによって、うん、こういう斜めのラインになっちゃったんですよ、はいはい、だから本来であれば主役って前に来なきゃいけないんですけど、うんうん、今回はまあこういう逆三角形みたいなイメージでここら辺に梅を持ってきてあげたいなと思うんで。 外します。はい、めの位置をもうちょっと前 に, 前に、はい。ただね。ちょっと日がもうちょっとですね。陰ってしまいます。お願いします。これで針金が切れたら。<笑>あと30分日が暮れるかもしれな い, いですよ。あの忙しい時期にまた来なきゃいけない。挨<笑>拶めっちゃ鼻水が出ております。現場はパニック状態。<笑> ちゃんと正面から見て、もう今の時点でかっこいいぜ。鼻水垂れながらね。水垂りながらこの鼻垂らしい、いいもん作るぜ。ちょっと落ちるみたいな。花水垂らしてね。坊らして。ぼおちゃん。で<笑>。はい。 ういんい、ね、こっちの方がいいねでは引き続き苔を張っていく感じですかね、はい、それではコケ、えー、が張り終わるまでしばらくお待ちくださいはいございましたで、はい、きました、はい、まずメインの黒松を効かせてあげるっていうのと、うん、この梅と特茶で バランスをとっていいいいいね一つの世界ができたんじゃないかなか う, うに思います、はい、ポイントとしては若干ネックだとここのま、ね、っすぐのところをこの石でちょうどいいように隠してあげるっていうのでこの木のまとまりが出たっていうのとこのさっきはちょっと後ろにありましたよね、はい、それを前に出したことによって、まあ、上から見た時もバランスとして三角形ができて。 遠近感がより出たと思います遠近感っていうとこの後ろの苔も山のように遠くの景色のように見えるかなと思うのでこの辺も効いてるんじゃないかなと思いますちょっと今のところだと色がないのでつるを入れてあげて、えー、縁起がいいようにしてあげましたけどこのあと梅が咲いてくるのでそうするとよりあの賑やかになってお祝いらしいような飾りに な, なるんじゃないかなというふうに思いますそうですね、はい、どうですか 作ってる<笑>こんなまとまるとる、ねねはい、年も作りましたけどの年、はい、いいですねこれ変なにぎやかさがないじゃないですか、うんうんうん、しっかり閉まってるけどちゃんと世界ができてるっていうそうですね真ん中の水もね憎いですねねっけるみたいな感じになりましたけどそ、はい、れぞれ情景が思い浮かぶような配置ができたらかなというふうに思いますいという感じで 石付きの焼竹梅を作ってみました。<笑>こういう形であってもね、うん、あのー、まあ一端なんか入れるんでもいいんですけど、こういうのが1個あると面白いと思います、ね。花粉採れた頃にもう1回じゃあお届けします。すねはい、はい。ということで2023年1発目の動画でした、はい。本年もよろしくお願いします。本もよろしくお願いいたします、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>